演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーの冷凍厚焼き卵と冷凍禁止卵を食べたいと思いますうんとあっそな感じですよねそれでこちらも以前に食べたオムレツとかと同じように冷凍されてる卵製品なんですがそのままですね ちなのですぐにはちょっと食べられないんですよねなのでちょっと待たなければいけなかったので前回のものと一緒には食べられなかったのですが今回ちょっと時間が作れたので使って食べてみたいと思いますおい多分前の晩から入れておいて溶かしてっていうのを想定してるんでしょうね錦糸卵はこちらで、うん、ちょっと固まってますけどこんなふうにほぐれてますね厚焼き卵はちょっと重たい重たいちょっと 包丁できるべきかな、これどういったかな、これわわ崩れちゃいましたけど、こんな風に断面はなくなみっしり詰まってますねでは食べていきたいと思いますまず厚焼き卵からいただきます厚焼き卵は本当に分厚いなぁ禁止卵は意外と食感があるなんか今まで食べたことない禁止卵ですね、これ 厚焼き卵の方は本当にもう分厚くってどうやったらここまでなるんだろうっていうぐらい大きさ厚みがある卵でしたね噛んだ瞬間にちょっと甘めの味付けになっている卵の味とおそらく使われて混ぜられているユリアの和風だしの風味がその中にふわっと広がっていてとっても美味しかったです本当に和を感じますねただちょっと拭きすぎたので本当包丁で切った方がいいかもしれないですね 錦糸卵の方は錦糸卵は、ね、どちらかふんわりしたイメージがあったんですけどこれは意外と食感がしっかりしていて一本一本をしっかり感じることができましたねたぶ焼いてる段階でしっかりと焼かれているのだと思うのですがーこれとご飯とか野菜とかいっぱい食べたら美味しいだろうなって本当に思いましたね これだけで食べても十分まるで麺をすっているかのような食感を楽しむことができたので今まで食べていた錦糸卵とは全く違うような味わいがありましたどちらも美味しかったのでこちらのケースとさせていただきとますあそういえばなんか冷凍食業務スーパーで冷凍食うな見えたらこんなふうに冷凍のマカロンなんてあったんですよねなので本日はこちらで締めたいと思います どうやって開けるんだこれ危ないんだグラっておりましたがなんだなんだ多分これはバニラチョコレート合うもンドかなでは食べていきたいと思いますこれも解凍すぎるせいもちろではいただきますーす風味は効いてるんだけどな今回は卵で止めといた方が良かったかもしれないとちょっと思っちゃうなこれ 茶色いのはキャラメルでしたでその上でバニラもチョコレートもキャラメルもそれぞれのフレーバーの味は感じられたのですが生地の部分がマカロンにしてちょっとサクッと感が足りない気がしましたね、まあ、冷凍食品という都合上仕方ないのかもしれませんがちょっとサクサクっといくのかなと思ったらちょっと途中で固みがあってクリームに引っかかってしまってうーんもうちょっとサクサクしてないとマカロンとは違うかなと思いましたねなので ちょっとそこが残念でしたのでこちらの点数とさせていただきます<音声>タゲロウや穴で待つほど夏の日かタゲロウ穴で待っているで涼んでいるのか暑いの待つのはどっちなんでしょうねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画をたくさんしていただけると嬉しいです演舞延々